私たちの秀夫君は、17年間の人生を大石管の転移症という心臓病と共に歩んでおりました。高校生の時、ついに倒れ、旅立つことになりました。秀夫君は数々の血を残しておりました。父の私が作曲しました。皆さん見てくださいね。